出ているお腹が気になるいろんな腹筋をしてもどうしても状態を起こす時に腰や首が痛くなるわかりましたそういった方に簡単でお腹にしっかり効いてお腹が翌日へこんでくる腹筋というのを紹介しますフロッグヒップリフト今回の動画を最後まで見てもらうことでなかなかへこみにくいお腹腹筋をしても腰や首がどうやっても痛いだから結局行えないそういった方にはとっておきなエクササイズになります最後まで やり方を聞いて、一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね。腹筋しても、お腹や腰がどうしても痛い。 だけどお腹をへこませたい。そういった方におすすめなフロックヒップリフトになります。ヒップリフトというとお尻とか太ももの裏を鍛えるエクササイズになるんですけども実はこれがお腹をへこませることにとても関係しています。なぜかというとお腹をへこませる力というのはどうしてもお尻を締める力と関係しています。お尻が締まっているとお腹というのはへこんで 姿勢が正されて出てしまうお腹が抑えられるんですけども通常の腹筋ではお尻があんまり閉まっていない状態でお腹を使うので実は効率が悪いんですそこで今回お尻をしっかり締めながら腹筋を行えるやり方になりますそして実はお尻を締める力というのは太ももの裏が実は関係してます 太ももの裏に力が入っている時に、実はお尻が締まりやすいんです。例えば、気をつけした状態で、片足、後ろに上げてみてください。そうすると、ももの裏に力が入っているのに、お尻を締まっていると思います。要するに、もも裏に力が入った時に、自然とお尻が締まります。通常の腹筋では、 もも裏に力が入らずに、基本的には前のももにね、少し力が入ってしまうんです。例えば足を上げるときとか、もしくは上体を起こすときとか、どうしても足に少し力が入ってしまう。なのでお尻が締まりにくいので、腹直筋を使えるけど、お腹の奥をね、使うことが難しいんです。そこで今回、もも裏とお尻を使いながら、腹筋の奥までしっかり簡単にね、効かせられる方法になります。初級、中級、上級と、 三種目紹介するんですけども、初級からやってしまうと上級になった時にお腹が疲れてできないかもしれないので、今回は上級から進んでいきます。行う回数は7回です。5回じゃ少し少ない。10回じゃ多い。今回7回です。一緒にやっていきましょう。それでは紹介します。はい、今回フロッグということで、カエル足を作って行っていきます。 寝た状態で足を閉じて、こっから足はつけたまま膝を開きます。この状態で股関節が広がるのでお尻を締めやすい状態ができます。ここからお尻を上げます。お尻を上げるとお尻が締まりやすいです。お尻をしっかり締めて万歳した状態から お腹に力を入れてお尻を下げながら上体を起こす上体を起こしながらお尻を下げながらお腹を縮めながら息を5秒間ぐらい吐きながらふうといった感じになりますなぜお尻を上げて上体を起こすかお腹の力の入り具合が全く違うんです例えば お尻を下げたままで上体を起こしてみてくださいグッグッとこの状態とお尻をちょっと上げてこっから上体を起こしてみてくださいお尻少し浮かしてですグッグッ今の違いはお尻をつけたままっていうのは下腹が休んでます真ん中と上がそこに向かってお腹を締めます ですが、お尻を上げた状態で、下のお腹に力入って、上から迎えに行くって感じなので、お腹全体にね、効かせやすいです。ですので、お尻を上げた状態から、状態を起こす、今回の腹筋をします。そして、手を万歳することで、お腹に負荷が上がります。なので、ここから、ふー、1、ふー、2、といった感じで、 お尻をずっと締めたままで息をしっかり1回ずつ吐きますこれを7回上級です一緒にやっていきましょうそれではいきますお尻をしっかり締めて321512345 67OK、OK、今ので腕と首が痛い方も多いと思います次は中級編です足は一緒ですお尻を上げて中級編は手を前に伸ばしますこれで息を吐きながらふーふ ー, ふーっていう感じで起き上がります お尻を下ろしながら上体を起こすっていうよりも上体を起こすことによって自然とお尻が下がっていくっていうイメージです7回行きましょうもし首が痛い方初級編まで待ってくださいそれでは中級いきます3、2、1、o 1 2 34567OK 間違えて1回多くやっちゃいました次は初級編です中級・上級で首が痛かった方は今度は頭支えてやるので安心してください足は一緒です手は頭に支えます 軽く支える感じです。手を組むと首が痛くなるので支える程度です。これでお尻を上げて、肘開いて、同じようにギッとやっていきましょう。7回です。3、2、1、o 1、2、3、 お疲れ様でした今の3種目ともできた方お疲れ様でした初級だけしかできなかったよって方もお疲れ様でした今のでお腹の奥から外まで全部使うことができてますそしてお尻を締めながら行っているので 実は骨盤を立てる力も身についてますなおかつお尻ともも裏を使うこともできているのでとてもお腹周りの姿勢が安定して翌日からお腹がねへこむ即効性がとてもこの腹筋にはありますで今回普通のシットアップみたいに全部起きたりしないので腰が伸ばされる感覚も少しなので腰がね違和感感じたって方は少ないと思います ただ、上級、中級は頭を起こしてますから、ちょっと首が痛いかなっていう方もいたかもしれません。初級編から行ってもらって、首が強くなればですね、中級、上級っていう風にレベルアップしてみてください。今回、足をしっかり開いて、お尻を上げとくことによって、お尻を締めた状態作って、腹筋を下からと上から同時に迎えに行くという効果的なフログヒップリフトでした。やってみた方、勉強にった方、 よかったらグッドボタンやコメントもよろしくお願いします各種 SNS も行ってます説明欄にリンク貼ってますシェアの方もフォローの方もしておいてください今回もご視聴ありがとうございました